キャパッケージってなんか可愛いよね。いやでもスーカーっていう、<笑>ロシア語で可愛いっていう、ね。スーカだよね。スーカスーカ。スーカーキャパッケージスーカーって言うんだよ。キャパッケージスーカースーカーの意味はちょっと言わないでおこう、やっぱり。なんでいや。違うえ、教えないけど。いや。教えろもう可愛い、ね、ああ、私ですか。ありがとうございます。スーカー。 えーーああありがとうスーかえっ知ってたんだけどスーかブラウって言うんだよ分かった<笑>キモいやガチででもこれロシア語で何て<笑>言ったんも書いてスーかブラウって言うんだえロシア語ってキモいねやばいねお前他方面にできました<笑>でもさ私ロシア人と友達だからさ あ, あの子ならね許してくれると思うんだよ ななぜ知らないんだとそっんんかなんだいスーカーなみえかわいい意みだからえないどういうあっそうなの 通貨。うん、いてくれるんだけど。かえ、なに。通貨通貨。ありがとう。<笑>え、なになに。あ、行きまーす。行ってきてください、頑張って。これ何が言ってんだ。あ, あ。あ, あ。いるじゃん。 痛い痛い痛 い, いもう助けやったいや別の子にできるいるいるい る, いるいるいるいるいるいるいるいるあ当てた当てたあっちだあっえらい助けてえらい無理無理無理ちょっとごめんごめん無理だ待っておい危な い, ないオッケーちょっと猫のせいで弾数マジで見えないんだよね残りの弾数がいやマジでちょっとさんやった ネ<笑>コ ち, ちゃんネコ猫ゃんそのままでよいやマジで見えないんだって右下がえそれでいいと思うダメですダメですかわいいあスーカスーカスーカって何だなんなんマジちょっと教えないですねこれぬれないのかなうんぬれないのかな何がここの上この。上。 ああ、どれないと。乗ったもん、君思いだから、思 い, 思いだから、ちょっとそこ乗ったら。うん、何がいた何がいたい や, いやいやいやいや。殴るよ。いやいやいやいや。走って、走ってるじゃん。走って。目悪い。走って、立ち回 っ, って。立ち回って。立ち止まって。はい。見渡せば。立ち、見渡さば。ここが、ここだかわからなくなった<笑>ここが、ここが、ここが、ここが、ここが、ここが、ここが、 パケムにななて、た、んんじゃいややめめませんかうもうやめてマジでおい<笑><笑><笑><笑>たたた、ま、ごめんマジでこれ負けるかもしれない。 勝てやばい性格悪いマジそれはやばいマジで相手せこいこれはこれ登ることできないからさ大抵よ やばくないやばいこれ、負けよやばくないこれ、無理やこれあ、ギリギリね。うん、ギリギリ勝ち出て悪すぎてちょっとあー、もうやばい、仲良くないな、これ。ごめん、ガチでごめん、ね、ああ、大丈夫。ああすぐ怒るわ、ちょっと。嫌いかなー、ちょっと。ごめんね。でも俺は好きなんだけど。<笑>やば<笑>や。知ってるんだけど。 か出るんゃでるよメス犬ちょっとこれはすす<笑>すかかかこれはちょっと大丈夫かないや大丈夫大丈夫大丈夫。Twitter 通報するえ別の才能に長けてるみたいな<笑>頭ま<笑>マジで頭悪いから、ね。えんねえねえねえいるやっぱいるよね。あ、いるあなたっていをいな。 たナイスう終わった待ちょっ と, 与 え, たあょっと与えたダメージ数がさ<笑>なんかちょっとなんか違うなんかなんか違う。 なんか、二人分倒してダメージを入れてることも、まあな、あまあ気のせいかな。何<笑>なんか俺がさっきから全員殺してる気が。いや。何はい違うか。私、よかった。二月はし。二発か。あー、二発があれか。十分じゃない十分よな。そうか。スーか。ちょっとやめて。そっか、スー何そうか、ス ー, カーそうか。スーかうん。スーか。何やった 悪<笑>口言われてるんちょっと言ってる学習したあやばいサ皿で打たれて打たれてででであのこの辺で吐いて回復していいやろこれも<笑> でもね、えー、敵がいるところでこんなことやってたら多分殺されるか も, でもそういうこと考える考えちゃダメだ 考, え、ね、考える時間があったらまあお復活に、うん、ああ賢、うん、い最強もしかしてほら私私天才だから賢<笑>い賢いねまあそれはダメですけどね 何んなんかいつもいないと思って戦ってるからダメージ量が少く。うん何いや。だから、敵いないと思ってれば、うん、いないんだ。本当に。う ん, うん。ここなんかちょっと勘違いしないあ、できるいないって。え、言う口で呼ばれているんだな。足跡がまだ。知らない、知らない。ほらない、ほら、ほらいた。逃げるから。逃げるから。らたもん<笑>逃げるから、私。 いや、ごめんなさい、あの、夕とかに敵が見えようと、私には見えない。やっぱ、記事するか。